こんにちはここは東海道本線新橋でーす新橋といえばこの角廃ボールの看板ちなみに大阪の千日前商店街にもこういう大きいのがあって街のシンボルになってますね本日は曇り雨の予報ということだったんですがなんかこのように素晴らしく晴れましてこの晴れの天気を何かに使わなきゃもったいないじゃないかと思ってですね、えー、東京をどこかで歩くことにしましたこの人たちも晴れの天気を有効活用日向ぼっこをしております で、東京にはですね、よく東京観光においでになった方が立ち寄るというお台場という地区がありまして、まあ、私も行ったことはあるんですけどもそう何度も訪れることはないしまともにこの中を歩いて見て回ったという記憶もあまりありませんあまり行かないようなところなんですよね、だから今回はね、このお台場というところに目を絞ってちょっとどんなところなのか見て回ろうと思いますお台場海浜公園、台場駅まで運賃が新橋から330円。 まあ、2000円もあれば楽しめるんじゃないですかね。ということで、今回は2000円の旅です。列車は自動運転の珍しい電車、ゆりかもめですが、今日運転手さんが乗ってるのはちょっと珍しいと思いますよ。普段は誰も運転していません。新橋を出発して、小台場方面に向かいます。今通り過ぎた駅は新橋の一つお隣、汐留というところで、非常に高い摩天楼が連立しています。 ももととここは日本で初めて運行された鉄道東海道本線が通っていた線路があった駅ですがえ現在ではその東海道本線はなくなってしまいその代わりに当時のルートと全く同じところをこのゆりかもめが走っています明治時代の線路は現在このような立派な高架線になりました港区のシンボル東京タワー大展望台が見えますその一つお隣竹芝駅から先はもう早速東京湾の脇を通るようになります 向こうに見えているのは竹芝桟橋で伊豆諸島方面の船が発着する場所です芝バラフトを出発すると上に東京湾の湾岸線が覆いかぶさってきますそしていよいよレインボーブリッジお台場への通り道ですこれから渡るレインボーブリッジを一旦右に見ながらそれと逆方向に進みぐるぐる回って高さを稼ぎこれからあの上へ至ります 前方に見えるのが目的地のお台場こちら側は東京都品川区レインボーブリッジは二重構造になっていて上が首都高速道路湾岸線東京駅から羽田空港まで車で行くときはこの上を通りますそして下は一般道と寄りかもめです渡ってきた吊り橋を後ろに見返して乗車とのかけっこもうこちら側はいわゆるお台場というところ 場所で言うと東京都江東区になるんだったかな今お台場海浜公園という名前の駅を過ぎて次に泊まる台場駅で降ります台場駅ではお客さんがいっぱいおりましたよここら辺は観光地でもあるしまたビジネス街にもなっているようですビジネス街っていうのはねこれですけどここにあったのねフジテレビの本社駅とほぼま直結みたいなもんで便利そうですねって言おうと思ったんですけど 思って便利かどうかは何とも言えないのお台場ってのは多分東京の中ではあの来ることがそんなにめちゃくちゃ難しくはないでしょうけどでも行こうと 思, えなければ思わなければあの来ることはできない場所ですからね後ろにあるのはヒルトンホテル東京大阪とかね、えー、ロンドンニューヨークとかまあそういうようなところ、まあ、つまり主要都市には、えー、世界どこでもあるような有名ホテルブランドです結構資格料金もね、高いと思いますよお台場にもあるんだなお台場そんな便利な土地ではないけどね何度も言うようですが ついに今年の夏ですね、東京オリンピックが開催予定とのことですが、多分今しか見ることのできない五輪のシンボル、まあ、もしかしたら終わった後もずっと残るかもしれませんけれどおそらく今しか見ることのできない景色、いいですね、2020年を生きているという感じがします、大事な宝物の写真になるでしょう、ちょうどレインボーブリッジのど真ん中を東京タワーが串刺しにしてますね。 そして、このお台場には本物の7分の1のスケールとはいえかなり精巧に作られた自由の女神があってですね、ここからあの自由の女神越しにレインボーブリッジを見る写真がすごくいいらしいのですが残念ながらこれはただいま工事中でした結構熱心な工事中残念ですね。まあ、でもね拾う神あれば捨てる神ありでして、えー、あちらにちょうど今河津桜が咲いております。 このお台場は今からもまあ説明しますけれども、蝶がつくくらい人工的なところですので、こういう人工的な自然を眺めるのがまた楽しいのかもしれませんね。でじゃあ、お台場とは一体何なのかということなんですが、えー、お台場というのはもともとこの辺りにたくさんあった島の総称です。ここ手前に細長い島ががつありますが その奥レインボーブリッジの真下に長方形のような形をした島がもう一つあるのこの映像からでわかるでしょうかょねビデオカメラの電池はあの今日ちゃんと持ってこなかったもんですから切れてしまったんですけれどもまあ、しかしわかると思いますここには2つの今島が映っています細長い島は、えー、この辺りを、えー、防波堤まあ要するに波から守るために作られた防波堤のような島でして、えー、戦争が終わってからすぐの頃に作ったそうですその奥にもう一つある島、えー、これは、えー、かつて浦賀にペリーが来航しその後来年はックにご挨拶に伺います よと、えーまあ、ちょっと怖そうにですね行った時にちょっとそんなのが来たら困るからじゃあ、えー、お江戸を外国の軍艦から守るために大急ぎこの辺りに防衛施設を作らなければならないと、えー、幕府が作らせた砲台の設置場所だったのでしたこのオリンピックのシンボルの裏側にも細長い島がありますが、えー、これもやはりまた防波堤として作られた島です、えー、ところがちょうど この画面の一番右側、ここにですね、第三ダイバーというのがありまして、えー、これは私たちも手軽に上陸をすることができるのですが、これは見ると石垣で作られていますよね、江戸時代に作られたものだというのがよくわかるかと思いますちなみにお台場の王というのは何なのかというと、えー、偉い人のことをです、ね、お上とかそういうふうに呼ぶと思うんですけども、そのお上の王と同じで、幕府に作れと言われて作ったものであるので、えー、偉い人だから王をつけておこうというノリでお台場だそうです。 要するに江戸湾の防衛施設なので船が攻めてきたときに、えー、それをいかに攻撃するかまあだから基本、こっちを向いているんですよね、えー、こちら側にも、えー、品川区側に設置された台場がありまして、えー、こっちを向いているのなどまあいろいろあったんですが、えー、ただ船を、えー、船が入ってくるのを防ぐために作った埋め立ての島なので、えー、基本的に船の邪魔になってしまいますだから、えー、このように船がたくさんここから先もね、出ていくようになっていたんですがまあそれを、えー、妨げるようなところにあった台場については解体をされてしまいました 一部残っているのが、えー、このお台場河辺海浜公園近くの、えー、第3台場、第6台場、えー、他にも確か12か所あったんじゃなかったかな私もあんまり詳しくないんですがお、なんかそこにあった商業施設に入ってきたんですけど無料水族館があるな結構立派ですよこれお魚たくさん。 さざなみやこ、あの縞々模様だったのがねブチブチ模様に変わってる。まあ今、えー、思春期とかそんな感じですね。中学生ぐらい。あかわいいなあ。あいっぱいみんな群れて泳いでますよ。お魚に遊んでもらってる感じ。 このねずーっと時計回りに泳ぎ続けるヤッコダイが泳ぐのをやめるまで向きを変えるまで、えー、私と勝負と思ったんですけどもちょっとこっちの方が疲れてきちゃったなもう4周目ぐらいになりますよここらで私はリタイアすることにしますお魚の見る景色としては随分立派じゃないですか水族館の外へ出て お台場ってのはいわゆるデートトスポットですよね、えー、愛を誓い合うようなこういう鍵がかかってますけどもこれ今は空いてるからいいですけどだんだん混雑してくるわけじゃないですかでそしたらスペースが足りなくなるから開けなきゃいけないということになるんだろうと思うんですけどねそこであのー、どかされたこのロックはどうなるんでしょうねお炊き上げとかしてくれるのかなしてくれるのはないけどしなかったら来たんですよまあロミオとジュリエット的な悲劇の恋愛話それもそれでいいかもしれない うーんししかさすがだ、もう最近の流行、インスタ映えとかねそういうものに遅れることなくむしろこっちがけん引してるぞみたいな、まあ、奥にちょっとちょっと前に終わったクリスマス行事のシンボルが見えますけどね海岸の方まで来ましたよ、ただいまオリンピック関連の工事が進行中でして、えー、砂浜に行くことはできないんですが、まあ、一応ね、完全に人工ではありますけども白波の騒ぐ磯辺の松原的なやつが。 用意されていますあっちは立派なタワーマンション地震が来たら傾くんじゃないかと心配になりますともかくありがたいことにこの居住スペースにはさっきまで見ることのできなかったコンビニがありますよだってそして台場駅からずっとこの砂浜の近くを歩いてお台場海浜公園の周辺も通り越しぐるぐると回ってですねえー、今先ほど紹介しました旧第三台場に近づいております さっきまでいたエリアが反対側に見えますけれど、まあそこは割と最近になって開発されたところ、こちらは江戸時代、しかも1926年は大正時代ですかね、えー、品川大場として国の史跡に指定されました。こちらでございます 先ほどお伝えした通り多分江戸時代に作ったままと思われる石垣がここにこうずらりと並んでおりますでこっちもなんか石垣みたいになってますがまあ明らかにこう作りが違うのはわかりますねあのー、ここはもともと島として作られた場所であり、えー、ここはもともと何もなかったところですね多分ねでそれを埋め立てて、えー、この第三第三大場国の史跡に、えー、簡単に訪れることができるようにと、えー、後に整備をされたところだということがわかります つまりこの第三大場がもともと島であったことの証であります上がると素晴らしい夕焼け多分敵の攻撃から幕府軍を守るためでしょうねこういう風に一段低くなっていて敵の弾は中までは飛んでこないように作ってあるというわけですか階段もなんかこうコンクリートで固めてあるところと昔のまんまのところがあって下手するとこの すると滑っちゃいますからね、気をつけないとなおーお、すごいなこれはこれは多分、火薬庫でしょうねえお台場にこんなものがあるんだもう本気で、アメリカ軍と戦争しようっていう時にあの、ね一応米軍と戦争するために作った施設じゃないですかそんなものがここにこんなある面白いなへえ。東京にこんな場所があったか、それレインボーブリッジですからね しかもこの火薬庫よく見るとなんかいっぱいあるんですよね向こうの鳥が集ってますけどその奥のこことかそれから多分ここらへんもこれも火薬庫でしょちょっとピントが合ってないですけどねえこれそうでしょまことに面白いところじゃないですかビル陰に日が沈んでしまうのもギリギリ間に合いましたオリンピックシンボルの手前あれはなんか松本零士がのデザインしたとか銀河鉄道9999風の水上バスね あんな狭いところええあそこ航行してくるんだよくぶつからないですねちなみにこの向こうに見えますのがこれが確か第六ダイバー多分同じような感じになってるんだろうと思うんですけどもあそこは完全な島で簡単に立ち入ることはできませんあの船に乗って本土側に戻るっていうのもいいですけどね せっかくだからこのレインボーブリッジ歩いて帰ろうかな5時半までに渡りきれば大丈夫らしいですよあとこれちなみに言わずもがなんですけど当時のままなのかなこれ車輪みたいなのがあるけどなんか当時のものっぽいけどでもコンクリートで埋めてるから後から作ったんでしょうねこれねあの砲台の跡っぽいものがここにありますがこれはコンクリート製でしょうたぶん だけどそれにしちゃうコンクリートの作りはねこんな砂利を混ぜたりとかそれからリベット打ち結構古いやつですよこれ昭和の時代とか大正時代とか多分そんぐらいに作った模造品なんじゃないかなだからこれはこれであの、もはや模造品としての価値があるんじゃないかなと思いますねさっき乗ってきたゆりかもめがレインボーブリッジを渡ろうとしています いませんので、さっき、ね、ファミリーマートであの買い物してきたんですけども、えー、おお落ちちゃったまあ、い, いや、えー、焼き鳥とそれから、えー、なんだっけなんか飲み物ちょっと散歩で歩き疲れましたね。でこんなん買いましたクローズで活性。あー、あんか疲れが癒される気がする気がするだけですけどそして焼き鳥なんか焼き鳥に合いそうだなと思ってこのクローズドリンクにしたというのもあります コンビニのこういうやつって旅行してね、あのちょっと疲れたときなんかに、結構ありますよ軽いピクニックにはうってつけのアイテムですどうですか、真正面にレインボーブリッジを見ながらねまだ温かみの残っているコンビニで買った焼き鳥 テレビに。夕日が反射して。綺麗だ。ゆりかもめがもう一個来ました。時間が経つのが早い早い。東京ってね、本当ね。一つだけあって、いろんなものがありますが。もう。馬鹿にできないですよ。 それに、自分の地元にはこんなとこがあったんだなってね、あのそれを振り返るというのもまた楽しいことです、お台場って何があるのかなと、ごめんなさい、何があるのかな、なんかこう若い人が遊ぶ場所なんだろうとか思ってねあの、それだけで済ましてはいけません、やっぱり有名な場所には有名になるだけの理由があります、ちなみにお台場にああいう新しいものが集まってる理由は、えー、この辺のですね、再開発するってんで、んで、東京とかいろいろやったんですよね、臨海副として、もう東京の中心が限界になってるから。 根倉に帰る鳥さんたちの変態飛行ですさてじゃあ帰ろうと思って元来た道を進んでいたらば残念ながら工事中で近寄ることはできませんが鳥がまたたくさん休んでおりますいや今日なんか暑かったですねおかしいんじゃないのだいたい会話の内容はそんなところでしょう水鳥もつ同士実はこの砂浜では意外と貝類が取れるので潮干狩りの名所にもなってるんだそうです 本当かなととう、なんかね、人工的に放流したらしいですよ。またさらに、足元に目をやるとこんなところで、東京都内の至るところで植えられてますけれど、こんなね、野良の ツ, ツジが見られるとは思わなかった小さなところで頑張ってるんですね。お台場ってのは面白いところですね。あの、全然この場所の魅力今まで理解してませんでしたけど、きっともっと掘り下げようがあると思いますから、えー、またこれに続くお台場の動画を皆さんのご覧に入れたいところです。 そして視聴者の皆さんに残念なお知 ら, すお知らせですがなんとね、3月の2日以降オリンピックの工事の関係で台場公園には当面の間入れなくなっちゃうんだそうですね。えー、ただ、まあ、この表記を見た限りだと3月いっぱいなのかな4月ににはまた入れるようになるよよううなです。まあ、駅まで歩いて帰ろうと思ってね、歩き始めたところなんですけどこんなに小学校がありました。小中一貫校のようですけどね。お台場学園、洋光中学校。 こう港区立、あ、ク区立中学かえ、これ絶対私立だろうと思ったんですけどえク、ー、区立でこれか、もうすごいですよ、なんかね当たり前のようにね、あのー、ポルシェの開園、多分そこに車、止まってる車、これポルシェ開園でしょうあのー、ポルシェが、なんかそこら中にうう、うようよしてるんですよねすごいなお金持ちの人がいっぱい住んでる、ポルシェワールドだはい、戻ってきました、公園から駅まで歩いて15分 さっき降りた台場駅の一つを隣、お台場海浜公園駅です。ここでは地下を走る臨海線にも乗り換えられます。本日、改めてきちんとお台場を観光するということをしてみましたが、東京臨海副都心としての大都会の人工的な美しさと、えー、昔ながらの江戸時代から続く歴史、その見事な調和を楽しむことができました。こんなに面白い場所だとは本当に思いませんでした。 本日はもうちょっとお金をたくさん使うだろうと思っていたんですけども計算するとなんとお台場観光今日は、えー、1012円しか使っていないということが分かりました。2000円旅行のつもりだったんですけど結局<笑> 1000円しかお金を使うことがなかった。 まあ多分お台場でお買い物とか、ね、ショッピングとか遊園地とかなんかそういうの行けば多分お金は減るんだと思いますが、まあ、こういう観光の仕方も十分にありだと思いますだから今回はあの2000円旅行という風に最初始めましたが1012円だったら1000円旅行とした方が適切ですよねで、えー、皆さんお台場1000円旅行を見ていただいてありがとうございました 電車はものすごく混んでて大変ですけれどもとりあえず新橋まで戻ってきました帰りはこんなに満員電車になるんですねお台場という場所の重要性はかなり高いようです向こうに銀座が見えましてじゃあせっかくお金使わなかったから銀座で寿司でも食って帰ろうかなとちょっと思ったんですけどやめとく高いからな何万もするんでしょやっぱいいわ普通におとなしくカレーライスでも食っておくことにしますどうもありがとうございましたうおー